踊り子さんは運営を高知の大学生とホニアが行っていくことで未来のよさこいの担い手を育てていきたいというプロジェクトです本日は「ホニアよさこい」30周年の記念演舞として「ホニヤっ子の演舞」を東京ドームで披露させていただきます 南を